今日はハワイのアラモアナビーチからお届けしたいと思いますえっ、ー、と今日はですねお腹お腹をしっかりと鍛えていきましょうやっぱりねお腹一本線ぐらい入ると嬉しいですよねでもだからって100回もねやる必要全くないんです100回腹筋する必要全くなし寝っ転がったまま簡単に特に体の中体幹が鍛えられる腹筋運動を一緒にやっていきましょう それでは寝転がっていただいてまずは肋骨に手を当てます肋骨に手を当ててぐーっと肋骨をねふーっと息を吐きながら肋骨を締めていきましょう肋骨を締めて締めて締めてしっかり締めますねはいそしたら息吸って肋骨開きますで口からふーって吐いて肋骨を締めて締めて締めて締め て, 締めて腰もしっかりマットについちゃいましょう 肋骨しっかり締めるとね、腰がマットに全部つきますよね。その肋骨の締まった状態と腰キープしていきます。その腰と肋骨締まった状態キープして、両手斜めした両足。 上げていきましょう膝の間はね拳1個分ぐらい上げていきます股関節90度膝90度もう1回肋骨ぐっと締めて腰がべったりマットについているの確認していきますはいそしたらゆっくりと右足だけこの膝の90度キープして肋骨開かないようにゆっくりと指先床タッチしていきましょうで、吸ってゆっくりと戻します吐、はいて左足床タッチ はい、吸ってゆっくりと戻る3右足立ち、はい、吸ってゆっくりと戻る4左足立ち、はい、吸ってゆっくりと戻る5右足立ちタッチするときにね腰が反らないように吸って戻る6左ふーっと吐き切ってタッチ。 吸って戻る7息吐き切って立ち吸って戻る8息吐き切って立ち吸って戻る9吐いて吸って戻る10吐いてはい吸って戻ったら全部肩甲骨まで浮かせれば浮かした足の間から前を見て。 肋骨締めて息吐き切って十九八七六五四三二一。ゼロ、下ろしましょう。はい、そしたら今度同じこと左足からやっていきますね。でもしね、足のつま先ついたときに腰がどうしてもちょっとでも隙間ができちゃうそうな方は。できる手前まで来て戻ってきて結構です。あとは、この膝がね、ここまで来ちゃうと、一回。 力お腹の力抜けちゃうので股関節90度のところで止まりますよはいそしたらもう一回いきましょう息吸って吐いて肋骨締めて腰全部床につけた状態でお膝浮かして股関節90度膝90度吸って吐いて肋骨締めたまま左の指先タッチで吸ってゆっくりと戻る 二吐いて吐き切って床カタッチ。はい、吸って戻る。三、吐いてふー。はい、吸って戻る。四、吐いてふー。この時ね、骨盤底気もぎゅっと引き込めればなおいいですよ。もちろん。五、を吐いてタッチ。骨盤底気このね、膣引き込みます。吸って戻る。六、吐いてタッチ。 吸って戻る、肋骨開かないように。七吐いて立ち。はい、吸って戻る。八吐いて立ち。吸って戻る。九、吐いて立ち、肋骨開かないように。吸って戻る。十、う、骨盤、でき、引き込みながら。 はい戻りましょう。そしたら両手前ならいだ足の間から前見て肩甲骨まで離せれば離して肋骨締めます。骨盤底筋引き込んで十九八七六五四三二一ゼロ戻しましょう。はいそしたら両足でやっていきますよ。はい息を大きく吸って。 でふーっと肋骨締めて締めて締めて締めて締め て, 締めて腰丸めた状態腰が全部床についてる状態両足上げましょうはいそうしたらいきますよは吐くときに骨盤底筋ね膣で何かつまんだままぐーっと引き上げるのを忘れないようにしていきましょう吸って吐いてふーっと両足の指先タッチ腰丸めて丸めて丸め て, 丸めて肋骨締めて吸って戻る 2吐いて、はい、吸って戻る3吐いて吸ってゆっくりと戻る4吐いて肋骨開かないように吸って戻る5を吐いて。 吸って戻る六、吐いてはい、吸って戻る七、吐いて骨盤底期も引き込んでいきますよ吸って戻る八、吐いて腰浮いちゃう方ね、途中で戻ってきていいですからね腰が絶対浮かない方を優先しましょう九、吐いてふーっと吐いて、吐いて、吐いて、吐いて 吸って戻る、十、吐いて。はい、吸って戻ったら、前なら、足の間から向こうを見て、十九、八、七、六、五。肋骨締めて、四、三、二、一、ゼロ、下ろしましょう。はい、それではラスト行きましょう。両足伸ばしていただいて。 お尻の下に原骨入れますねお尻の下に原骨入れてこの原骨離してもお尻が下りないようにしていきますもうねお腹かなり使ってますねこの時も骨盤底筋に、ね、ちょっとキュッと引き込むの忘れないようにしていきましょうでこのお尻なるべく下ろさないで吸って吐いてゆっくりと足下ろしていきますでもお尻は下りないで吸って戻る 二、い、吐いて、で、これめちゃくちゃきつい方が、さっきの膝九十度で、それをあと十回やっていきましょう。三、吐いて、はい。吸って戻る。四、吐いて肋骨締めて、腰べったり床につきます。吸って戻る。五、を吐いて骨盤的に引き込んで。 吸って戻る7吐いて締めますよ吸って戻る8吐いて吸って戻る9吐い て, 吸っ て, 戻る吐いて腰しっかりマットです。 吸って戻る10吐いて、はい、て吸って戻ったら吐いて、はい、吸って戻って前並いで足の間から向こうを見て109876543210体下ろしましょう。 この腹筋ね寝っ転がったまま簡単にできる腹筋ですがかなりきたんじゃないかと思います腹筋ってね100回とか200回とかやるものじゃなくてゆっくりしっかり効くようにやる方が体の体幹中のインナーマッスルそして骨盤底筋もしっかりと鍛えられるので40代過ぎたら是非こっちの腹筋やるようにしてみてください